<笑><音楽> あ, ありがとうございます。 えっと、今回のラーメン屋さんはカウンターであのすごい高いカウンターでアンバ型でクリアしました、えっと、アンバ型は基本的に腕 と,、えっと胸周りの筋肉が必要なので上半身がかなり動く人が座れるかなっていう感じのカウンターの椅子でしたあとはあのお尻を抱けるところが小さいので、えっと、バランス感覚の得意な骨盤とかのバランス感覚の得意な人が。 座れるかなって感じです。<笑>